こん今日はですね2020年に流行る〇〇っていう話をしていこうと思います皆さん例えば YouTube が儲かるっていうふうには最近言われるようになってきましたよね収入があるとか YouTuber が1億円10億円と稼いでるって話があるんですけどもそれを皆さん聞いてどうですかああこれ YouTuber として昔からやっとけばよかったなとかもっと早く知ってたら僕もやったのにっていうふうに後悔することってありますよね なんで今日は未来予測をしながら今後流行るビジネスを話して実際に今から種、えー、を植えときましょうっていう話をしていきます僕のチャンネルではこうしたフリーランスのビジネスの話だとかより少ないお金を使って生活費を下げてコストパフォーマンスのいい生活をしてより自分の好きなことに時間とお金を使いましょうっていう話をしていますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします今日はでですね2020年に流行るであろう ビジネス予測、未来予測って話をしていきます。皆さん、何が流行ると思いますか僕は結構今予測をしていて、2つ予測があるんですよ。今日はその2つの話をしていこうと思います。まず1つ目。で、1つ目の話なんですけども、何かっていうと、Web サービス、SNS、やっぱり流行りますよねって僕は思っています。今日はですね、その SNS の話なんですけども、SNS の話、やっぱりもう皆さん、Facebook やとか、Instagram、 YouTube だとか Twitter っていうふうに思い浮かべると思うんですけども今後中国勢がどんどん上がってくるっていうふうに思ってますいろんな方がそういうふうに中国の SNS が流行るっていうふうに言われてるんですけどじゃあ実際どう使いこなすのかって話ですよね正直僕も今迷ってる段階なんですけども SNS がもうビジネスのトレンドというか中核になりつつあります それ何かっていうと、インターネット広告、デジタル広告っていうのが、テレビ広告を今もう世界的なトレンドで言うと抜きました。インターネットの方が広告費用が高いっていうふうに言われています。これ何かっていうと、例えばテレビだと、もう昔で言うとテレビ CM を打つってなると、もう何千万何百万っていうふうにお金がかかっていました。それよりも今はインターネットを使って、インターネットでどの人がどのデバイスでどういうふうに見てるのかっていうのがわかるので、女性の20代、 の会社を辞めたいなと思っているような人にピンポイントに広告が打てるようになったんですよ。今まではテレビ広告だとかで言うとマスに打ってたんですよね。大衆にいろんな人が見てもらえるようにこの人気の番組の CM にお金を注いで会社であのビジネスサービスとかを提供している。 あの広告してもらうっていうのが一般的だったのがなんと今ではもうスマートフォンに映るようなスマホに映る デ, デジタルデバイスに映る広告が上回ってきたんですそれを加味すると SNS で仕事をするっていうのがトレンドになりつつあると例えば YouTuber とか例えば Instagram もそうですよねそういった感じでもう SNS がビジネスになる時代になりつつあります で実際やっぱり YouTuber で稼げるだとかあとは Twitter で稼げるインスタグラムで稼げるってあるんですけども正直それを今からやったとしてもちょっと遅かったりするじゃないですか YouTube 昔からやっておけばもう絶対にあの人気のチャンネルできたのにとか思ったりしませんか僕も昔からあのやってたんですけどもいや難しいですよね正直ってなってくるとやっぱりその次流行るものを目指して未来予測してその種を植えておく で, でその YouTube だとかが流行り始めた頃にもうその種が咲き終わっていてもう花が咲いてるような状態にまで育てておくとビジネスになるとだからこそ先に先にトレンドをあの見分けて何を準備しておくべきなのかっていうのを知っておくっていうのがポイントになってきますで中国勢の SNS が流行るっていう話があるんですけども具体的に言うと TikTok と17ライブ 日本でいうとショールームこれが流行ってくるなっていうふうに僕は思っていますで TikTok 流行る流行るっていうふうに言われていて今中国では TikToker と呼ばれるあの配信する人がいます何かっていうと YouTube でいうと YouTuber みたいな Instagram でいうとインスタグラマーみたいな感じですよねもうそのアカウントにファンがついていてそこに広告だとかもうそれをあの仕事にするんじゃなくてそこから自分の持ってるアイテムだとか 例えば僕で言うとあの旅におすすめなアイテムを紹介するようなサービスを作ったりだとかあとはあの自分で旅のオリジナルアイテムを作ってそれを購入してもらったりだとかっていうふうなことができるというようなのが TikTok 化っていうので今どんどん流行ってきてますなんで2020年やっぱり TikTok 来るんじゃないかなっていうふうに思ったりだとかあとはインスタのライブストーリーだとか昔はインスタってティーンが使ってるアプリでしたよね あの僕がアメリカにいた当時インスタグラムってあの若い子中学生がチャットスナチャを使ってるような感覚でやってるアプリでしたそれが今ではもうね日本に入ってきて日本でも最初ティーンが使っていてそこから主婦層に上がっていって年齢がどんどんどんどん上がっていくようなイメージででその前でいくとフェイスブックもそうでしたよねフェイスブック大学のあの可いい女子ランキングっていうふうにマッチングアプリだったのがそこからど ん, どんどんどんどん変わっていってでフェイスブックがティーンから で今では日本でいうとビジネスマン男性の40代50代の方が投稿してるようなイメージになるぐらいの SNS の動きっていうのがやっぱりどんどんどんどんありますなんでそれを先取りして今後ティーンがやってる TikTok が今後日本の主流のアプリになる可能性もありますしならない可能性もあるんですけどもそういった意味で種を先にね植えておいてそれを知っておいて使いこなせるっていうのが結構ポイントかなっていうところです 一つ目のポイントは SNS ですね。Web サービスを使って、それをビジネスにする方法を知っておく。まずは使ってみて、実際にどうなのか。で、何が流行っているのか。トレンドとして押さえておくっていうのが一つ目のポイントになります。次、二つ目。二つ目何かっていうと、僕がおすお す, すめするのがコミュニティ事業です。これ結構来るなって僕は思ってて、今準備しています。何かっていうと、やっぱり ようやくです、ね、フリーランスっていう認知がされつつありますフリーランスって何っていうのがあのこれまでの2019年の見方でしたもうフリーターとニートと同じような位置づけで社会から逃げた人っていうのがフリーランスっていうふうに思われてた時期がありました今でもそういうふうに思ってる方もいらっしゃるんですけども僕もあのフリーランスになった当時23年前ですねもうフリーターになったんだなっていうふうに結構友達からも言われたりしましたで、そのフリーランスが なんでそのコミュニティの話になるかっていうとあのコミュニティに属するっていうのがやっぱり求められてくることになるんですよなんでかっていうとやっぱり会社を辞める人っていうのはマイナーですよね会社を辞めたんだ逃げたんだっていうふうに一般的には思われがちなんですよなってくると一人でひたすら追い込んでビジネスをしたり自分の事業をしたり例えばデザイナーやったりプログラミングやったりっていうふうに一人で頑張る人が増えてきました で次に何が起こったかっていうとそれなりに収入が出たりだとかスキルを持ったんですけど次何していいかわからないっていう現象が起きてるんですよねそれでインターネットを見てあのフリーランスの営業はこうだとかフリーランスとしてスキルアップするにはこういうふうにしたらいいんだっていうふうに情報を求めるようになってきましたいろんな人がですねそうなってくると次はフリーランスのコミュニティが流行るなっていうふうに僕は思っていてあのオンラインサロンだとか僕は福岡でフリーランスのイベントしたりだとかっていうふうにコミュニティを作ってるのはそういう意味で フリーランスとしてなりたい人ニッチな人たちが集まれるようなあのより面白いコミュニティが流行り始めてきました例えばあのタイのバンコクでいうとプログラミングスクールイサラっていうのがあったりだとかあとは東京の千葉なんですけども稲葵田舎フリーランス養成講座っていうようなスクール型のビジネスが流行ったりだとかあとは東京フリーランスっていって東京のフリーランスがプログラミング勉強できるようなプログラミング の, あのプログラムがあったりだとか ってい う, ふうに全国各地でいろんなところにフリーランスのコミュニティができつつありますそういった意味でも僕も今取り組んでいるあの旅好きな人が集まるコミュニティサロンアブサロンっていうふうに作ってるんですけども今80人ぐらいですね80人ぐらいの人が月額980円で集まってきてくれてあのタイでシェアハウス合宿したいだとか今度フィリピンの財布でフリーランス合宿するんですけれどもそういった合宿をしたいだとか。 もうコミュニティ内でフリーランスとしてもう現役でもバリバリに活躍してる人たちだとか動画編集で有名なテレビ局のスタッフやられてる方だとかっていうふうにいろんなスキルを持った人がもう個人で活躍してる人たちが集まれる場所っていうのが今後もどんどん広がっていくとそれがよりニッチな部分でできたりだとかあとは旅好き僕がやってるような旅が好きな人海外で集まる りたいと思っていうな場所ってていうのを今どどどどんどんんどんできてるっていう感じなんでそこに注いでいく2020年はよりそれが活発化されてよりコンテンツが面白くなってきてでプラス会社員以外の仕事をフリーでやってみたいなっていう人も増えてくるんでフリーランスの人口もどんどん増えていってフリーランスと会社員の兼業をしている人も増えてくるのかなっていうふうに思っていますそういった意味でもコミュニティ事業を先に植えて でそれを花咲かせるために今準備してるっていう感じです今日はですねあの僕のお話の中では一つ目は、えー、ウェブサービス SNS にどんどんどんどん力を入れていくっていう話と二つ目にコミュニティオンラインサロンだとかフリーランスコミュニティっていうのが流行っていくんでそれを立ち上げたりだとか盛り上げたりっていうふうにしていくのがおすすめかなっていうことでした 皆さん今日の動画いかがだったでしょうか僕も今サロン作って 80, 80名いらっしゃるんでもうどんどんどんどん毎日ねメルマガを書く感覚でバンバンバンバンやってますもうシェアハウスだとか、えー、フリーランス福岡でフリーランスの家作りたいなっていうふうに思ったりだとかしてるんでよかったら覗いてみてください概要欄からサロン飛べるんでよかったらまたね参加していただいて一緒にビジネスしましょうというわけで今日はですねフリーランスのおすすめの事、えー、業だとか2020年に入るビジネスの話をしていきました えー、またね、こういったビジネスの話をしていくんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。また、Twitter もやってます。あと、TikTok ね、僕もやろうと思って、やるやるって言いながらね、できてないんで、どんどんやっていこうかなというふうに思います。よかったら見てみてください。また、次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。